演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちらのカルロース米とこのシーズニングを使ってジャンバラエを作ってみましたいい香りがしますねカルロース米なんか普通のお米とはまた違うカリフォルニア州オリジナルのお米ということ意味はカリフォルニアのバラという 日 本, 日本のお米とタイのお米の中間にあたそうほずった商法のスープを持ち合わせています何かいいところにしてるみたいな感じしてますね で, ではどんな味なんでしょうねなんかか普段食べてるお米とどんな感じに違うんだろうでは、まあ、食べてみれば分かりますよね具材は、まあ、ちょっと本来のおすすめレシピから外れていますがピーマンと人参あと大豆が入ってますではいただきます まずカルロース米についてです全体的にこ回、まあ、自分は今回揺れたんですけどその調理法とかによって変わるのかもしれませんが全然コリコリとしたよ食感でやっぱり普段食べてる白米とは違う印象がありましたねちょっと食感が程よく残っている、うん、調理の方法とか、ね、この袋にも書いてあったんですけどお米というよりはパスタにちょっと近いような印象でしたねで普通の中でパラパラっときて と,、うん、とても美味しかったです今回ジャンバランにしまし た, たいわゆるチャーハンとかにしてもいいかもしれない でジャンバラの方も程よいスパイスの刺激が口の中や鼻に来て共にしもう嗅覚と味覚の両方から刺激してきてほんと美味しかったですただのカレーとかドライカレーとはまた違った味わいがありましたねお肉とかお魚とか入れたらもっと美味しくなるんだろうなというわけでカレルモスマイもジャンバラエもどちらも美味しかったのでこちらの点数をどうさせていただきます皆さんもぜひ食べてみてください他にもいろいろ使えそうですねそれでは